キングクリムソン私を本気で送らせた キングクリムソン私を本気で怒らせたら、私をほんでおらせた 天《てんもらう!天》 もらうおらやれやれだぜ。スタープラッ君ュ私を本気で怒らせたもらうスタープラッシュ 死だやるんだ。